はいおはようございますラスカルでございますどうもはいマックス鈴木でございますはいよろしくお願いしま す, ます今日はねあの町田にございます清少丸さんにお邪魔しておりまして、うん、こちらのお店あの以前あの相模原の方でもマックスさんもやられてると思うんですけど再生数がほぼほぼトップレベルの動画ですか僕の中ではえっと未だにトップですねですよねはいあのまあ、チャレンジメニューを行っているお店なんですけれども今回ね水<笑><笑> <笑><笑>で今回ねあのお店さんの方から、はい、半端じゃない量を作るからちょっと挑戦状みたいなね、はい、2人で完食できるのかっていう挑戦状を頂、はい、い, いたんですよはい頂、はい、い, いてますねなんでちょっと今回2人でちょ内容が茹で前が7キロぐらい 7kg で、えー、ネギとかチャーシューが乗っておそらくですけどつ、はい、け麺スタイルでつけ汁なし、はい、で1 6キロ 弱ぐらいになりそうで、うん、すねはいであの固形だけで一人8キロはい。固形だけで8固形だけで8キロですかねスケジュール抜いたあれですからね、はい、飲み水とかも一切抜いたクリアするには多分1人1 0キロ近い量を食わなければいけないという一応ね今回のメニューがあの一般の方とかでも、はい、他の、まあ、一般というか、まあ、YouTuber さんの方とかも複数でも大丈夫みたいなんですけどえっこのデカ盛りですかははいででこれがあのチャレンジメニューとかではなくて一応1万円 で、このメへューなんで、まあ、あの学生さんとか、まあ、一般の方はなかなか難しいと思うんですけどああ超でかいシェアメニューみたいなこと、はい、ぜひあの、まあ、YouTuber さんとか大食いの YouTuber さんとかも3人4人とかって取れたりするので、まあ、ぜひあの来ていただきたいのと、うん、あのこの町田店さんの方でも僕らがやったチャレンジメニューを行ってるみたいなんで、はい、ぜひねそちらの方もいらっしゃってくださいでこちらのメニューはチャレンジメニューではないんですけど、うん、マックスさんの意向で、うん 60分にしたいと、制限時間。<笑> 60分。はい、六十分。なんで今回は60分の制限時間を特別に設けて。はい。僕らと、お店さんの対決ってことになりますので。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。先週末。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今。メニューの方が到着しました。であの普通丼との比較はこんな感じでございます。やばいよ。やばいこれ。 一応こっちが、はい、えっと僕は、これ デ, デフォのつけ汁ですね、ノーマルつけ汁。で、味噌、味噌、味噌のつけ汁でございます。す<笑>いいですか。はい、それでは、用意、スタート。はい、いただきます。いただきます。ます<笑>あ、でもスープはそこまで。 粘土あー、あるか結構濃厚な感じですねこれ、エコりながら食べないとそうですね、ドブドブにつけるとやばいやつですねうん、そのとお、量こんな感じいいちょっと先にいただきますどうぞどうぞ、うん、懐かしい や, やっぱいす、ね、うまいですねうまいうまいけど、めっちゃ濃厚です 濃厚濃厚俺味覚えてないんだよね黙ってつけるとヤバいってかつけてんじゃないですかえ<笑>いやもうチャーシューは俺これやらないと無理だからうん、うん、これもう 割りりスープってあままますすすか割ういいきまーすはででおいいいしこれやなねうん。 っスープをちょっと気づいてしま す, すげす。 あノっけでいーー<笑><笑>決勝戦の方が楽なんじゃないの<笑><笑><笑> ありがとうございます。まます<笑> おはうすお疲疲れれ様様ででですすす<笑>今日そ<笑>本当にジラフもちょっとカレーを。<笑> 借りを増やききでる今のひと言で次の店決まった ンチで<笑>マジでいいかもどんなスケジュールも当せつれ食べきったら、一人前お腹が空いてる時に丸のラーメンをてあげるから。 特特特大大大ののはですねあう<笑>大のねとだと思うんだだねから単に食べることだけど。 はい。<音声><音声><音声><音声> 味噌の漬け汁をちょっと少なめで回っていく、はいあ味噌ですか ネギっか言われるんだ よ, <笑>絶対言われるのよ 3 3分もありますよそれぐらいガチだったいの伝えればいいな。 うわああのありがとうございま今回も僕は前回のマックさんの借り返してもらってないんで次回また。 楽しいなてますから俺最後あの、声入ってるか分かんないですけどちょっとね、俺が先自分が食べてるやつは終わってでラスカル君の見てあったから俺食うよっつったけどいやいいですでなんかその「ああいいです」って言ったあの一言でなんかちょっとこうなんか嬉しかったですね正直何か久々に元気だった気がするいやなんか俺本当に正直 俺そういう気持ちないと思ってたからラスから見返してああ、そういう気持ちなんだと思って純粋に嬉しかったですね<笑>俺俺はそれが一番の昇格かな今日はちょっとかなりテンション上がっちゃいました<笑>キュン、キュンしましたいえぇ